どこに行ったのじゃいつも用事のある時にいなくなるどこに行ったのじゃチャイの大事なあんみつを食べた犯人はどこにいるのじゃ犯人は分かっておるカリン殿で決まっておろうどこに隠れておるのじゃちょっとお前セットを直してほしいのじゃおー痛い痛い痛い髪の毛が抜けるじゃろもっと優しくじゃあこれおっぱいを触るのじゃない触れているじゃろ もういいああああよしこれでよかろうカリンの出てくるのじゃカリン殿カリンの。おぉまた怒ってるなんでいつもカリーは怒られないといけないんだよチャイヒメのあんみつ返してほしいよねえわらわはあんみつなんて食べてないぞよ一体何のことなのじゃチャイヒメはあのさくらんぼが大好きなのじゃ 最初に寒天と小豆を食べて次はおみかんそしてあんこそれから寒天へと戻りこれを繰り返すのじゃそして最後にさくらんぼを食べて種をペってするのが好きなのじゃそういえばさっきわらわは一人で種飛ばし大会やったな種だけじゃなくておみかんとか小豆とか寒天とか結構距離が伸びたのじゃああ、まずい それあんみつだ。愛し合う二人。幸せの空。隣同士、あなたと私、お茶い姫。これはまずい。お茶い姫がこの歌を歌うと、お茶イデビルに変身してしまうのじゃ。愛し合う、愛し合う。だ<笑> あたし、お茶いでみるー。我々は一体どうすればいいのじゃ。